左気をつけろ一人はいたぞ奥一名水をナビゲートしないと 水後ろからナビゲートする。次の。茶色いところの奥にいる。おお、打ってきてる。これは弾を無駄にしろよ。当たりそう。<笑>水って聞こえてんのかな。聞こえてないのかな、あれ。水聞こえてないのかもしかして。 超えてねクソ水その茶色にはできないその向こうにいる通るぞ死<笑>んだー 死んだーイういあれかナイスキっつっ かにいいのか。あいいところあいがとうございます敵陣ヤ0ラな2階ヤクラ2階にいる はい、いいところでございます。大スキル。奥のドラムあの太陽の上。 残り3分はフラッたいってま奥のタイヤ撃てる、ね、す, すぐ奥2個奥個のいやおり、はい、ます、あ。 行けるんですかね、はいとうまあ、左に一人いた気がする。 了解奥の方の真ん中に1人おお目の前目の前その裏その裏その裏さあ、その 裏, その 裏, その 裏, その裏30秒残り1 30秒 マンダン<笑>あ味方か危ねえ玉切れでよかった<笑>ナイスキル<笑>裏ダウン裏ダウン裏ダウン左一名一<笑>人真ん中いった ダウンアイドル左からアイドル打って。 お疲れさまです。